こんにちは今回はラズベリーパイ4で自走式的なおもちゃを作ってみましたので解説していきます私も初心者なのでそっち系の人じゃなくても楽しめると思います このおもちゃは白と黒のマーカーに近づくとくるりんと回りますマーカーを2つ置くことでマーカーの間を往復させることができます 壁に激突しそうな時も大丈夫、超音波距離センサーで障害物を感知して回避していきます続いて主な材料について説明します入力系は距離測定センサーとウェブカメラ出力はマイクロサーボとリレーという簡単な構成です こちらの材料は秋葉原に行かなくてもすべてインターネットで購入できるので探してみてください続いておもちゃの詳細な動作を見てみましょう。 中身はシンプルなプログラムで動作しています超音波距離センサーとマーカーの制御を合わせることで事故率が大幅に減少しました。 失敗談こちらもどうぞ。 最後によろしければもう一度ご覧ください。